懸念ですかあなたはえっ、ー、とそうじゃなくて月城くんはチョーくんおや迎えに来たよ今日はちょっと込みッったびっくりした あ, あらあなあなたって確か学生会のパンティーストッキングメン何の話ようるさい 想なんかはつ女はいやらしいんだうちの翔くんを落ち着かない気持ちにさせる気だなあんたいきなり来てどういう翔くんだけいないじゃないかどういうつもりだ痛いどういうつもりはこっちのせるあっ地に痛いから執拗はやめて執拗されたくなければ肌を出すな このそこそこ見栄えする女教師め誰かこの怪人は